せーの。さあ始まま、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量でーす。はー い,、はい。ということで、はい、まず最初にですね、皆さんにお知らせがございまーす。はい。僕たちがですね、グッつを、うん、まあ、絶賛発売しておりまして、はい、で、その発売期間が、うん、今月12月の25日の23時59分までと、と、うん なっております。まだご購入されていない方は、ぜひぜひ、お早めにお買い求めいただければなと思っております。はい。ね、うん、めちゃくちゃ可愛いよね、あの、グッズ。うん たち。なんかさ、え、言って 思, 思ってた以上に売れた。<笑><笑>おかげさまでね、うん。うん。僕らのチャンネル2周年を記念して、うん、とね、温めてきたやつだから、うん、めちゃくちゃ嬉しいなって思って。いや、ほんと嬉しいよ ね,、うん、ね。うん。この期間限定で、うん。まあ、キャラクター自体は終わらないけど、うん、まあ、今回ポーズとかね。うん。なんかそういうのは今回で終わりかなそ う, そうそうそう。次なんかやるかもしれないし、うん、まだやらないかもしれないし、うん、わかんないんですけども。うん、はい。 クリスマスも近いということで、はいまあ、25日が最終日なので、はいうん、プレゼントでね、食、うん、っていただいたり、はい、もしくは自分のためのねクリスマスプレゼントとして買っていただいたり、はいまあ、記念として買っていただけたらと思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、これからもよろしく、はい、お願いお願いたします。はーい。終了。 もうすぐですね。はい。2020年も終わりということで、うん、あともう2、3週間で終わるよね。そうだね。ね、うん。今年もね、1年僕たちいろんな動画を配信させていただいたんですけれども、はい、えっと、僕たちの動画をちょっと振り返ろうかなと、思っております。はい。で、テーマを決めて、うん、そのテーマに沿った思いつく動画、をそれぞれにですね、ちょっと発表していけたらなと思っていますので。ひょうにょう まず、はい撮影が大変だった動画。なんだろうなぁ。ちょっと見てみよう、うん。撮影が大変だったやつね、うんうんんうん。あるいや、あるっちゃあるな本ほんとうん。いくよ。じゃあまず、撮影が大変だった動画。はい。はい。糸を二人で歌ってみた。えー<笑> あれはちょっと大変だったなぁと思う、うん。何が大変だったかって、うん、しょ翔ちゃんがギターを弾いて僕が歌うみたいな動画だったと思うんですけど、うんうん、まずまず翔ちゃんがね、やっぱ大変だったじゃん。まあ、そうだね。あの、超久しぶりにギターをさ、弾いたから、うんうんうんうん、あれ何回もと撮り直したよね。そうだね。何回もだったかな。うん。うん、僕も僕で、歌がさ、うん、やっぱり、うん、<笑>そんなに上手くないから<笑>、うんうんうんうん、うん。ちょっとね、苦労した。何回も撮り直したもん、あれ。はいはいはい。うん 翔太 は, い、ショータはうーん、大変だった、そうだなぁ、うん。何それ<笑>俺は、そ こ, こまで大変だっ た, だったかな、うんうん、この動画以外に、うん、なんか大変だった動画とかあるい、ない、ない。終了。じゃあ続いて。次。はい。じゃあね、一番、うん、動画を撮るってなって、はい。ワクワクした動画。うん、ワクワクした動画、うん。はい。探してみよう。うん。いくつかあるんだよな、これ。俺、その、ワクワクした動画って言われて、うん。 ピンって思いついた。あ、ほんとうん。じゃあ、うん、一緒に答えてみる。あ、いいよ。うん。じゃあ、今年2020年ワクワクした動画で。はい、じゃあ、行くよ、せーの。せーはい、せーの。見えてよかった。おあー、ディズニーの。ー。買<笑>いましょう。はい なんかいろいろ食べ歩きしてね。うん。うん。うん、あれはワクワクした楽しかっ た, した。そう、ディズニーは良かったよね。いやー、うん。俺もね、その一緒に行ったディズニーがね、十数年ぶりのディズニーだったのね。うん、うんうん、だからやっぱ久々に行って、ディズニーはすげえなって思った、うん。なんか YouTube 撮ってるなって思った。あー、確かにね。うん。 とてもワクワクしたね俺はね出会えたらよかったっていうあのサムネイルに書いてあるやつ旅行ってか泊まれなかったけどまたね、はい、行けたらいいかないや本当来年またさどっか泊まりで旅行行こうようんみんなでさつーちゃんも一緒にさ3人で熱海に行った時の動画そうドライブで、はいはいはいはい、熱海まで行っ で、うん、で浜辺で撮ったりとかしたさ、うん。あれめちゃくちゃ楽しかった楽しかったね。うん。うん。確かに。そう。なんかドライブでどっ か, どっか出かけるっていうのも久々だったから、かすごいワクワクした。ね。うん、あの、この動画では多分10分ぐらいの動画だったけど、うんうん。全然1日ぐらいやってたもん、ね。そうそうそ う, そ う, <笑>そう。丸1日ね。丸1日も明るい時間から夜まで。そう。そう小田原行ったりとかそ、ね、それからね、熱海に行ったりとかしたら。とても思い出に残るやつだったね。うんうんうん、充実した うん、撮影だったあれはうん、うん、ひんにょじゃあ次はえ2020年、うん、一番思い入れがある動画、うん、はい、はい、発表したいと思いますい思い入れのある動画ねいやもう俺は思いつくたうん、うんうん、俺ももうあれかな、うん、これも一緒に言うそうだね、はい、じゃあ一緒に言おうと思います、はい、せーの<笑>せー の, <笑>せーの 結婚記念日<笑>何度も優しくされたり、人を信じてもいいと思わせてくれたのはリョウだった。やばいなんきそんな分か<笑>って強気で言った俺を優しくしてくれたのはリョウだった。こんな俺を好きになってくれたのはリョウだった。だから、ずっとずっと一緒にいてね。今日はありがとう。<笑> you <laughs> あれは本当に思い入れがある。う, ん、もう何が良かったって、うん、しょうちゃんがさ、手紙書いてくれてさ、もうそれで二人でボロ泣きっていうよね。<笑>あれはもう思い入れ残るよね。ね、なかなか普段泊まらないさ、うん、なんか、ね、都内のさ、うん、いいホテルに泊まらせてもらってさ、で、はい、お部屋までさ、アニバーサリーのケーキとシャンパンだっけ、はい、持ってきてもらって、ルームサミスみたいな感じで。うん、ね、雰囲気もめちゃくちゃ良かったしさた、またからの景色もすごい綺麗だったしさ、うん あれは本当に良かったね。ありがとう、うん。うん。コロナとかにならなかったら都内のホテルに泊まってないわけでしょまあなかなかね。都内で泊まってたとしてもちゃんとね、素敵な場所いっぱいあるなーっていうのが再確認できたし、うん、忘れてたけど、みたいな、うんうんうん、は思ったな。そうだね。うん、ついてね全然ね、うん。うん。なんか温泉旅行とかね。うん、海外とかね、うんうん。そっちに行きがちだけど、身近なところでね、うん。うん、いい思い出ができた。いい思い出できたね、うん。はい。よかった。終了。 僕たちの動画でですね、結構お互いにドッキリを仕掛けることが多いんですけれども、うん、その中で一番びっくりしたやつは何だはい。はい。はい。<笑>もう俺はね、決まってんのよ。ほ<笑>、うんとうん。それぞれ多分違うと思うんだよね。じゃあ、まず、うん、じゃあ、量が仕掛け、量がかか仕掛けられて、一番びっくりしたやつはい。あれ ?A カップルドッキリ、他の男とイチャついてたら、<笑> 翔太と、つーちゃんと、俺で3人で居酒屋に行って、なんか、翔太とつーちゃんが、イチャイチャするやつ。ありましたね。いや、あれはね、本当にね、イラッとしてるよ。イラッとするよね。あ、コメントもすごい多かったもんね。多かった。うん、もうやめてあげてください、みたいなやつとか、うん、ね、うん。りょうちゃんかわいそう、みたいな。<笑> いや、あれは、ちょっとね、楽しかったけど、ね、結果ね。うん。うん。うん。う, うん。まあでも、あれが最初らへんじゃないドッキリを駆け出すさ。そうだね。それからどんどんどんどんなんかお互い、なんかドッキリするようになってそうだね。うん。まあドッキリのきっかけみたいな。そうだね。うん。うん。表情。翔太は自分が仕掛けられてびっくりしたやつ。仕掛けられてびっくりしたやつ。せーの。<笑> い, いないはずの彼が朝目の前にいた時、年下彼氏の反応は おはよう。なんでいるの？急に帰ってくること思った。本当。な、うんでいるの？<笑><笑><笑>はいはいはいはい。埃するね。ああ埃。埃、ね。<笑>あれは良かったと思います。う, ーんうん、うん。まあ嬉しいドッキリもね。嬉しいドッキリも。今までそのドッキリをねいろいろやってきたんだけど。うんうんうん。まあなんか普通のさ。うん やつでちょっと物足りないと思ってるからさ。え、そうなのうん。だからどんどん。これ以上にエスカレートしていく感じこれからもやっていこうかなと。あ思ってます。なるほどね。はい。じゃあもうそれに対して俺は仕返しをしていけばいいってことだよね。そうだね。あうん。あの な, のなので、あの、あんまり、あれですよ、コメント欄は聞かないで大丈夫あ。全然。あの、もっともっとみたいなぐらいでも平気です。あ確かにね、うん。うんうんうんあんま気にしないでもらえたら。うん、楽しんでやってるからね。ねそうそうそうそう。まだまだ、 手ぬるいなと思っていう感じでまだまだね、うん、来年もドッキリはどんどんやっていこうと思うので、うんうん、見てもらえればとちょっと大掛かりなドッキリしたいなそうそうだね、まあ、なんか周りを巻き込んでかる<笑>このお店の中の人全員仕掛けにいるホ怖い人間不信になりそう<笑> というわけでですね、はい、今年の僕たちの動画の思い出をちょっと振り返ってみたんですけれども、うん、見ていただいている皆さんは、どの動画が一番思い出に残ってるでしょうかぜひぜひコメントで教えてください。教えてください。はい。またね、来年もたくさん動画をね、うん、今までのペースと変わらないとは思うんですけれども、出していきたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。は い,、はい。あと、最初に言いました、グッズも、あと、残りわずか、うんうん、期間が12月の25日までなので、ぜひぜひ、はい